アシカ<笑>そっちか確<笑>かに興味ございません<笑>僕も座ってみよう<笑>ご飯もらえるかもしれないから<笑>あのバケツの絵千奈ちゃんもなってるやん<笑>似てるよね<笑>あっヤいやばいやばいあっ来いよ本気でよ来いよ<笑>お母さん<笑>

怖<笑>いレベルが違ったね。お母さんと全、ね、然違うね。いじる、いじる。いじけて遊ぶ。いかんのかい。<笑>あれ、もう今ので心折れた。早くなね。また行ったまた行った。他に挑戦か他に挑戦か。

っっって る, ってる半径ごご飯飯がちょっとええななないいか思たたよ、あんのもらえないかな

何か別に怖くないし行くのかまた行くのかなになに母ちゃんに来られても何もしてあげないお、すごい頑張ってるよポロンちゃんまたもやってみあ、いったまた行ったひなたが黒いから

あの体重10キロ以上ちゃうのにななんかでっぽく見えるなじゃハハハハハハくハハハんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハらハハハハハハハハハハってハハハハハハハ

あ、行くんか行くんか？<笑>何の練習？何のトレーニング？<笑>

やばいね、あの人ね情緒不安定だねなんであんなことにな、ね、る今泳る、泳げるよ今、スニッチョで泳げるよ一人泳げるスニッチョで泳げるよ

息切れてんで、ね。息切れてますよ。寝てる。こわ治るよ。なんかええー。なんで。

鎮い鎮です藤原さんの声が違い

もうもうさ、めっちゃ口ないけど痛い痛い痛いあ、もうそんなことそちらんで

光荣坚决光荣

確かにね視野変えてなんですいげて、まあ、ますけどでもこんなにお金もない。<音声><音声>

なくなっちゃった。

帰ったって。どうする。帰ったって。帰ったって。見てきたら。いないか、見てきたら。そう。おる。ほら。うん、<笑>帰ったって。帰ったよ。帰ったよ。まあ、私はいいから。

もういないもういない。もういないよ。もういない。いいよ。やったおげる。やったー。

ってあと、ね、いいちょっと泳いで。

やよいができた。